フレームシチュー、サーナフライ、塩パン、サラダ、昨日の夜食べてから、今は何、何時だ、7時15分の何も食べてない。 間に合ったるんですかね今日はですね午前中にストーカー経営が一緒ないか行んですよ。 頼んでうまい。 うまい。 黒パンって、昔あのハーブソースを出して箸でペイさんのおばあさんが黒パンまあいわゆるライム生地パンですよねかたくて食べに来るって言ってたのを から落ちたわけなんですが昔の昔とか今の黒パンラーメン屋パンは小麦も入ってるみたいですけど。 ういうわライムが。 近所に小さな食料品屋さんがあったのかなそこへ行くと食パンの長いやつが置いてあって。 6番一金、くださいで5枚焼き6万円焼っていうと機械で5万円、とか円枚何切ってくれるんですよね。 ライムギーが体だいぶあの僕買って食べました。 今もライブ感は欲しいですけど うま 今日はなかなか入り ま, ますね。 いいろいろさとすっぱなかった、昔はビール室の方が好きだったんですけど、うん、最近は栗の室の方がってすね。うまいです。 うん。 まあ、ごお上手忙しそうですけど、なんとか、おいしい晩ごはのに愛してました。それでは、ごちそうさまでした。